近況トーク行きたいんですがえっ、ー、とじゃあ普通おたからまず読みますねラジオネームやっさんから頂きましてありがとうございますかなちゃんトゥットゥルートゥットゥル先日投稿されたかなちゃんのマイスイートハートママケンショウさんいやあえてケンショウさんと呼ばせてもらいますのサプライズバースデー動画を拝見しました、えー、幸せそうなかなちゃんとケンショウさんを見て我々のファンの心も幸せ満開となりました人からでももっとのろけ入れてもいいんですよということで、えー いやーまあねあんまりそう自分からねこう言うのもあれなんですけどただやっぱ近況トークをね話そうとするってどうしても入ってきちゃうんだよねでやっぱ面白いことが起こっちゃうからねそうなのよあの飲食のツイッターにこう上がってる動画があるんですけどえっ、ー、となんかお料理屋さんでねこう誕生日ケーキを前に どうぞあ写真じゃない。うん。行<笑>きます。おめてた、はい。ありがとうございます。はい。あ、すみません。私もありがとうございます。うわあ。まあ。三十三歳。三十三歳は。まあまあ。良き年になることでしょう。<笑><そ>う<笑>適当。<笑><笑> <笑>ありがとうございます、はい、おめでとうございますありがとう食べよう、はい、そうあのえっとね中華料理屋さんがいいって言われてそう、うん、中華大好きだからねそうあだからじゃあ私は予約しますわって言ってあのいろいろ本当に美味しいご飯でねそうもうお腹いっぱいになってそう成功したと誕生日会はで帰るかってなった時にだからトイレに行くとそうで帰ってきたら なんかすごいなんかホクホクしててちょっと席に着いた途端に「今日食べたエビチリとかけまして」って言われて「<笑>今出たものと解きます」ほううあそう言わうたらさその心 は, おーおーおーの心はって聞いたら「どちらもプリプリでしょう」<笑>って言われて「う<笑>ううんうんうん」まあ誕生日だから。 盛り上げてさそう帰るかって「あじゃあちょっと私も行ってくるわトイレ」って立った瞬間に「楽しみだな」って言われてさ「<笑>じゃあおいおい」と「楽しみだな」じゃないよ<笑>え私謎かけ考えなきゃいけないのと思ってうんでまあ考えるとも言わずにねあの行ったんですけどでもやっぱねどうしてもね考えざるを得ないよね誕生日の人に言われたらさだ ねえトイレ見回してなんかないかなっつって<笑>まあ中華料理屋さんのねお手洗いですからめっちゃ綺麗なんですよそうもうとっくに用は済ませてるんだけどもうなんか2分間ぐらいはずっともうもうトイレから出られないわけ考えつかないとああどうしようどうしようでふとねなんかこの時間マジで不毛だなって思って<笑>ああって思った時に不毛不毛だーと思って。 不毛でピンときて私はもうホクホク顔であの席についてえー、今言ってたトイレの時間とかけましてクリリンと解きますその心はって聞かれてどちらも不毛でしょうねどっちも<笑>不毛不毛でしょ<笑>そしたらさ優しいよねえー、おっ頭 は<笑>シュンとして帰りました<笑><笑>ええ、そんな誕生日でしたはい